だいぶ青空も出てきましたねはいでここが三の沢橋で、えー、多分こっちにあるのが、えー、三の沢橋梁と三の沢橋梁 ででもじゃわからんよね<笑><笑><笑><笑>まだ湖を何回もやれる。 いや蜂がすごいなそんなに美味しいのかな<笑>いっぱい寄ってくるよいしょはい3の沢橋梁でしたはいで次のところにね行きましょう3の沢ときてね次は5の沢となるみたいですねえー、ここからもう2キロぐらいということで いやー天気良くなってきてあっちくなってきたうん走って風を浴びないと汗が出てくるおよそ 600m 先目的地は右側ですあれえっ、ー、とパーキングが右で出たけどえここってことまだだよねこのタパーキングここだ イエーイあれここやっぱりえそこってことだよな通り越したもんななんかそれらしきところがなかったんだけど 風呂的なところってあるあれ今のそれってことかなこれってことだよねこっから入ってってくれってことなんだよなおそらくえー、看板も何にもないんだけどみんな煙道を。 歩いてるちょっとかチャラチャラとして<笑>歩かないと怖いよねえそんな奥なのかなあ書いてあったこの沢橋アーチ一つの小さな橋 100m でも さっきのあの看板よりもそっちの車止められる駐車帯のとこに一つ看板欲しいよな、うん、お橋橋じゃない木が裂けて倒れてるしうまいことあそこで収まったんだな、うん、はいえー、この差は 橋梁到着しましたこんな感じなんか降りてたような跡があるな降りて行けんのかい<笑>行けなくはなさそうだけど、うんうん やってみましょうかちょっとれてるかるらな階段でもね<笑><笑>はいこの差は橋梁かと。 ところでこうだったところです。で、この先がまああれですね、有名どころタウシュ別競歩場の展望台ですね。この道の右側にあるんですけども。はい で、こちらがタウシュベツ橋梁竜ですねおーいそんなに美味しいか。 これからですね、いよいよ今回、今日のメインの目的地メイン目的地ですね、えー、タウシュベツ橋梁へと入っていきますね。で、えー、入り口なんですけども、今の展望台から三国峠側に、ですね、もう何キロ、2、3キロ行った辺たりから入るような感じですね。 よそ 400m 先、右方向です。はいで、この橋、丸山橋を渡ったところから右手に行くと、行く道があるははです、はいでだ、はい コンティニューフォーフォーキロメーターズはいあやっぱり水溜まってるなうんもうしとばしたでまた別段やなはいよいしょよいしょでここで借りてきた よいしょ。カニと、を取り出しまして、口じゃない。はい。出しまして、紙を開ける。はい。開けました。はい。で、開ける。大丈夫だね。さがだけど。はい。で、よいしょ。 また閉めるこれが動かなくなってんのかよいしょはいではいよいよここから3キロ4キロ4キロぐらいって言ってるもんねよいしょよっしゃ行きましょうかだ <笑>やっぱり昨日までの雨でだいぶ水たまりができてるなぁ<笑>でもこの砂利道もそんなそんなの思ってたほど悪い砂利道じゃないなぁ 今あの、ね、このグーグルのナビ動いてはいますけど現在はあの電波自体は届いてないですね、うん、なのでこちらに来てからあれこれしようと思っても、まあ、何もできなくなるので、えー、あのぬかびらの辺りでいろいろ調べ事とかあのルートとか確認しておいた方うが、ね、いいかと思います。 目的地に到着しました。お疲れ様でした。うん、方向的にはこっち。あ一応案内看板ないよ。 市長、ね、の近くから降り出てしまいそうな感じだよねああ誤差もあったじゃんうちでもいかったんじゃないかな 崩壊している箇所があり大変危険ですので橋の上を通行したり橋の下に近づくなどの行為は絶対にしないでくださいと、うんはい。でこれ看板こうこうなのかな正解が。<笑> 無理な、ぐちゃぐちゃで。よっこいしょ。ちゃっちゃっちゃっちゃっちゃ。<笑> 来ましたよ。念願の初ハウス別。 えー、タウシュ別橋梁ですけども、うんね、毎年、あれなんですけどもどんどんね、えー、水没するたんびにもうまあ、水没しなくても風化でね崩れて、えー、朽ちていく運命にあるということでいつまでね、えー、見れるかわからな い, い, いところになっております。うん えー、いつか、あのーねえー、今回はちょっと淵岸の、ねえー、湖岸から見た感じでしたけどいつか、ね、来年、ら来年ちょっと早い時期に行って、えー、本当に、ねあのー、橋の下うん付近からこう眺められるほどね、えー、近くまで寄って見てみたいなという感じはしますね。 はい、えー、無事に帰ってきましたはいロック完了ですはい、えー、ということでタウシュベツ橋梁でしたよいしょで、えー、ここからですね はい、見に行きますで、えー、次が多分最後の目的地ですね、はい、目的地は右側ですお疲れ様でしたはーいでここがよいしょでトイレも使えるよーってことかな じゃなないかなと思ってどこかと行く道なの、はい、かな れ切り替炎度 の, の, の上を歩けるっていうのはなかなかないね。 反対側ですね。こっちに行くと、あの、第五音車は。橋梁。に行けるはず。ここは、なんかここ。下側。何匹、三百度みたいな感じで。ああ、ここからがもう。その。第五。橋梁。こっちにもあるな。 探索道があるけど、おー来たかうわあ。ーもう少しどこから見れるのかなと思ったら、ほんと見えれねえんだなこれが第5、土付け川、橋梁、跡 はい、ということで、えー、今日はですね、まあ、タウュ別橋梁をメインにして、えー、このぬかびら近辺にあるねあの、昔の国鉄時代に使われていた、えー、橋、うん、鉄道の橋ですね、えー。そちらを点々と回ってみました。 で、えー、これからですね、えー、道の駅上志西幌に戻りまして、えー、簡易等通行証ね、えー、変換しなきゃいけないんですけども、こちらはですね、えー、夕方４時半まで、えー、返さなきゃいけないということになってますので、でまあ余裕を持ってね、えー、返しに行きたいと思います。はーい、えー、それでは今日はねこんな感じで、えー、終わりたいと思います。 はい、それでは最後まで、えー、ご視聴ありがとうございました。それではまたセ